今日は、ね、お花見をしに行こうと思ったのお弁当を作ってだから化粧もさ珍しくしたんだけど面倒くさいなって思ってお家でお弁当を今から作って食べようとごめんこんな報告からの返しでとりあえずお弁当作る<笑>お弁当に入れたいなと思ってエビグラタンと唐揚げチキン買って 私もお弁当って言ったらこれ入ってたらすごく嬉しいのあとはこういうカップも100均で買ってきたでしょお弁当箱は買っても使わなさそうだったからこの普通の作り置き用のタッパーでお魚だったりとか入れたいものはあらかた作ったから急いでここに詰めてお家でお花見するそうそう初めてね玄米ご飯炊い て, 炊いてみたの。 ちょっとベチャっとしちゃってるからこれから研究だなって感じなんだけどちりめん山椒があったから混ぜ込んであるうあ懐かしい懐かしいよわあこれも懐かしいおおみんなは お酒のつまみしかな い, いセンスゼロだわ私センスゼロいやこれ大変だわだって入らないんだね怖いなんか怖いよこの弁当ぎゅうぎゅうでうわあできたぎゅうぎゅう弁当ができた 恐ろしいけど、すごいお酒のつまみになりそう。よし、冷ましてる間に、お花見会場をセッティングしてくる、ね。お花見といえば、ばチビだよね。もう、して、もう、して。物が減って、倒れそうよ。お花見って大変だな。よいしょ。あ、いいじゃない、いいじゃない。 お花見会場のセッティング完了<笑>バカだれ、ね、一人何やってんだろう<笑>ようこそ我が家のお花見会場へあ、遠足のやつ遠足のおやつの室の上よいしょよいしょそれでは私の行楽弁当オープン ダメだね<笑>こんなでございます<笑>モリモリなんだけどおなかペコペコなので深いこと考えずにいただきたいと思います、はあ、それでは乾杯 い, いただきます<笑>おいしい最高 だ外で食べたらもっと美味しかったんだろうな。ちょっとこの冷凍食品の唐揚げ久しぶりに食べたい。<笑>懐かしい。うんうん。もうこの味この味。おいしいわ。ご飯も食べる。 何やってんだかって感じだけどまあ、いいよ別に<笑>まだちょっと肌寒いからうんブリ美味しいまだちょっと肌寒いからもうちょっと暖かくなってから行きたいな公園の外飲みは、うん、いつも自分で作って食べ慣れてるものでもお弁当って思うと本当に気分が変わる不お議 この下で食べるのと<笑>いつも私ソファの上で食べてるんだけどどうでしょうこのグラタン食べるわー久しぶり十何年ぶりぐらいに食べるよ私このグラタン、うんー美味絶対昔より美味しいんだけど なんて名前だっけ卵うん<笑>おいしいやっぱさ赤いもの入れるってなかなか難しいねプともマとなかったからキムチうん どううなんだろうこの動画を出す頃には桜は満開かなかわいい<笑>まだつぼみがあるからこっちにもつぼみがあるんだけどつぼみ咲くのが見られるから楽しみ。 あそう2本焼いたけど結局1本しか入らなかったウインナーうん焼きたて焼きたてのウインナーとお弁当に入ってるウインナーってちょっと違うよね言いお弁当に入ってるしなっとしたウインナーも好き焼きたても好きだけど パリッとしないでしなっとする感じが好きうんうんうんうん、はい、最後に自分の手作り弁当を食べたの10年前かな、うん、たまーにお弁当を作って 会社に行ってることもあった、そういう時期もあった。20代の頃。なんか床に座ってるから落ち着かないな。はいしょ、もう鼻眼鏡で終わり。いつもに戻ろう。行ってて。はいしょ。いつもタングルがあったらなんか緊張しちゃってさ。 初めからこれでよかったんじゃないっていうね。なんで私は地べたに座ったんだろう。まあ、お花見っぽいからか。そうだね。そうだそうだ。<笑>まあね、右を見渡せば。部屋干しの洗濯物でございます。<笑>まあ、これが現実です。<笑>乾杯。も<笑>うん、<笑>まあね、もうちょっと暖かくなったらね。お散歩飲みしたいな。 毎年春になるとビール片手にお散歩しようって思うんだけど思ってるうちに強になっちゃうんだよね<笑>なんでかしら、うん、はあ。 このお弁当見た目最悪だわ。<笑>センスゼロだわただ味は美味しいよ味は例えばおいっ子にこんなお弁当持たせたらさこれのもっとさミニバンとか持たせたらさ開けた瞬間にすごい逃げ出しそうだもんね<笑>やばい乾杯<笑> 裏だうん自分に自信を持って恋愛運3って書いてある<笑>はい分かりました恋愛運3だってこれな星何が一番いいのかがちょっと分かんないんだけどというかさ 久しぶりじゃな、私がヤングドーナツ食べるの。え、三十五周年だって。ほぼ同い年だ、知らなかった。ヤングドーナツの話してたら、我慢できなくなっけど。わいわい。いただきます。うん。うん。 ほんと久しぶり に, に食べた最近食べてなかったんだよねおいしいお弁当のおかずに入れてもいいねとか<笑>春だねなんかさ会社勤めしてないから春感がないんだよねこう年金とかもないしさ 新入社員が入ってくるわけでもないし、うん、ねでも春は好きよ気候がポカポカして、うん、なんか春っていいよねでもさ春が来たって思うとあっという間に梅雨が来るじゃないそれがやだ<笑> だからできるだけ外出するように努力して<笑>自分次第に、うん、して春を楽しもうと思います結構今薄い薄いんだけどこれ寒いわよいしょ<笑>寒いから<笑>上から<笑>。 来てきた朝着てたパジャマを<笑>お花見方気をつけてくださいねまだね昼は暖かくても夕方は寒はくなったりするので風邪ひかないように羽織るものを持って出かけてください家でで飲んでても<笑>寒くなったから<笑>よいしょそ<笑>れでは。 なんか何これって感じよね<笑>それでは今日も乾杯<笑>私思ったんだけどこうやってまとめて出されると私意気食しちゃうんだ家で晩酌してる時って一気に持ってこずにいやどっちがいいんだろうね こうやって一気にドンって食べた方が確かにお腹いっぱいになるね。けど長くタラタラ飲みたいからちょっとずつちょっとずつ持ってくるスタイルの方がやっぱ好きかもしれない。違う今日はお花見だったお花見だったスレちスう忘スちゃお花見だった。